の混沌とした令和のインターネットを照らす一筋の光電子の海を漂うオタクに笑顔を未来の平和をお約束そううつだけど任せた、ね、ただけ「インターネットエンジェルただいま降臨」社会をやめろ家族をやめろ人間関係をやめろ今すぐ薄暗い部屋で青白いライトを浴びろ大丈夫 怖かったことを全部上がきするからね現実よりもおかしくなりそうなこと情報型のインターネットを今助けてあげるよダーリンダーリン嘘は外と見抜けるしこの絵暴走しちゃうし壊れてしまうけど オードーーバズ脳天直撃する私たちだけの宗教と光リンより激しく生きた宇宙すら侵食する恋何度も送られる毒天の優しさだけで包んでささまのコンピューターと断片的なカウンセリングきらめく屋上で奏れた夢見心地の旋律夕暮れ時にさよならの練習をして壊して愛して インターネットは七色のサイケデリック SNS という瓶詰め地獄に救済も過去の歴史は未来